通知了 m a n s o n 到今次看到了到嚟玩呢到 d r 看 m 了我看到了我看到了我看到了我看到了我看到了我看到了我看到了 Set 了我看到了我看到了我看好了我看到了我看到了我看到了我去到了我看到了我看到了我看到了我看到我看到了我看到了我看到了我看到了我看到了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 いや、そういうわけには行きませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。いざせいた、うん、ファーガイゼイゼ。何一、ちいりゃとかっこいいのに、クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ、ああ、じゃあな。<笑>クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと、神様の神殿へ急ごう。 そうかそれは確かに面白そうだなでしょよし出てみるかデではどうするいや出ませんよ僕は戦闘タイプのナなめく星人じゃありませんからところでご飯。そのおかしな格好は一体なんだやだなピッコロさんまでこれかっこいいと思いませんかわ、わ<笑>からんそれじゃ 僕早帰りますねああそれではまたお父さんが日だけでも帰ってきたらえー、快換回服あいいのかい 弟一日だけ会えるってよんっまいっただな俺だけ年食っちまってよあの世じゃ年食わねえんだろああのお母さんぼ僕も出ちゃダメかな天下一武道会優勝すると一千万銭もらえるんだけど2位でも五百万 一千万ゼニ出場しろごはんちゃんおめえと悟空里で賞金 1,500 万ゼニももらえるんだべえ い, いやまだ勝てると決まったわけじゃいいや必ずどっちかが優勝はするだよいやー天の恵みだべおの財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよコテン明日からの修行兄ちゃんを手伝ってくれるか うん、待たせたな、ゴテン。まずは首手から始めようか。ね、件衫を中意、うん。とりあえずスーパーサイヤ人になっておくかなよ。よし、来い。いえー、わい。兄ちゃんだけずるい。 我有点懂 eh? 嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶 呢個就是摩人摩片最初不犯超一和超二除了電之外仲可以分別到的方法 好吧好吧行行行行行行行 好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好嘞好 啊是啊病犯休养啊老的啊我不要你高过的。 天がスーパーサイヤ人になれたのは嬉しいご参だった。おかげでいい修行になって助かったよ。<笑>そういえば、もしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか？そうだよ。はいビピピラ話せ。超級サヤ人じゃあ越え越え廉価。<笑>兄ちゃん苦労したんだけどな。ま、まいっか。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 空を飛ぶの、の教教えええ、えててくれるるる約束ででしししょょ あ, あ、もちちろん教えるようん、んんんよおおめ礼だだとととかかか言っっごはんちゃゃにににエッチなななここすすじねぞそわけないい<笑>、いははははたた静修行ハハハハ ちょっと浮いてるよ<笑>すすごいじゃないかたった1日で浮けるようになったなんてそうかしらさっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけどゴテンはもともと木のコントロールがそそこまでできればあとはどうってことないさすぐに飛び回れるようになるよまた明日も来るわ。 え木のことをもっと知りたいわそれとも私がいたら迷惑わいやいやそんなことはないけどじゃあ明日ねあそそういえば何をよピピーテルさんの髪の毛だけどもっと短くした方がいいと思うよえそ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 無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前に、この百五十倍の重力はとても無理だ。<笑><笑>ややっぱり、このままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうっと。なに<笑><笑>楽ちん楽ちん あ, あいつ、いつから 冗談じゃない伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりとトランクス、はい、ソン・ゴハンの弟もなれるのかスーパーサイヤ人に、はい、まるでスーパーサイヤ人のバーレンセールトな<笑>どうなってやがるんだまったくやっぱりビーデルさんは どういう宙とですか カリフラ、ルニイーやハンブラーセピン天開一武道会も間近に迫り修行の最後の仕上げに精を出していた。 よしそしていよいよ始まった本当に久しぶりの天下一武道会がとうとう天下一武道会の日が来ちゃったな気合い入れて優勝するぞ<笑>武道会も楽しみだけど。